それでは、計算奇数学1の第3回の授業を始めたいと思います。と前回第2回とですね、一応まとめておきます。こういうことをやりました。と前回は、二神、まあ、数、それから符号付き整数の表現2の歩数、それから実数の有限桁の近似と不動小数の話、あと絶対誤差と相対誤差、で丸目誤差とマシンエプシロン、それから IEEE リリ不動小数規格というような話を紹介いたしました。 で、この前回の第2回の補足を少ししておきたいと思います。で、これ、あの、マシンイプシロンに関する補足なんですけれども、えっと、マシンイプシロンはですね、この、えっと、非ゼロの駆動小数の丸目誤差の相対誤差の最大値ということで、あの、定義を示しました。で、記号としてイプシロエ M と書くんですけど、まあ、あの、ここで、スライドにあるような、あの、定義となっております。 これに関して、あの、x を1と置くと、その1プラスイプシロンが1に等しくないという条件を満たす、生の y の最小値でもあるというあの説明をしたんですけれども、それに対して、それはなぜですかという質問があの寄せられましたので、一応、あの、ここであの紹介し説し、説明しておきたいと思います。で、ここでは、あの、x をですね、えっと、真の値、それから x' というのを まあ、その x を駆動小数に丸めた値とします。どちらも0でない値とします。で、えー、とこの時に、この x' をですね、x×1 プラスデルタという形でこう表してみます。で、このデルタというのは、あの絶対値がイプシロン以下の数でして、イプシロンが仮数部で表せる最小数ということを意味しています。 で、まず、もしかすると、ここのこの表し方が一番その理解の鍵になるかもしれませんけれども、これはどういうことを言っているかというと、その、与えられた x に対して、その一番近い数をこう考えるとわけですね。で、一番近い駆動小数を考えるわけですね。 で、その X に対して一番近い浮動小数を取るにはどうすればいいかっていうと、あの、仮数部っていうのがあったと思いますね。あの、仮数部のビット列があったと思うんですけど、この仮数部のビット列の中で、一番小さい桁をこう、変える。っていうことで、その、あの、当たられた、まあ、実に一番近い浮動小数が得られると思う、あの、っていう風になるわけです。まあ、それが、あの、この1プラスデルタというところで、そのデルタが、 イプシロン以下になるような形でその与えられた数に対してそれを丸めた浮動小数るということになっていることに注意してください。そうしますとこの時その x' の絶対誤差っていうのがデルタ x の絶対値で抑えられますのでこれに対してこの x' の相対誤差というのはこの不等式の両辺を x の絶対値ですね 割ることで、このような等式を得ますでデルタの絶対値がイプシロン以下で抑えられるということで、で先ほど申しましたように、イプシロンはその仮数部で表せる最小数としておったということは、これは1に加えたときに1プラスイプシロンが1と等しくないような数を表せる条件を満たす最小値という意味を え、意味を持つということになります。一応、こういう説明をしてみましたけれども、もし、また何かわからないことがありましたら、皆さんの方からまた質問をしていただければというふうに思います。はい。それでは、今回の第3回なんですけれども、今回は多精度整数の表記と加算ということで、 ここからはそのテキストですと、セクション 2.1.5 の15ページからですね、多精度整数の表記と加算という内容を話をしていきたいと思います。えっと、まず、ここで扱う、えっと、多精度演算なんですけれども、とまあ、前提として今後ですね、この授業におけるその整数や有理数などの数というのは、 正確に行うことを前提とします。えー、と前回、その駆動小数の話をしましたけれども、えー、と一旦ここでは駆動小数のことは忘れて、えーと、これから先の計算では、あの整数や有理数を、えー、厳密に扱う と,、えー、と。必要な大きさの有理数やあ、整数や有理数だったら必要な大きさの精度で扱うと。えーもしくは必要な えー、桁数ですね。分子や分母の桁数も必要な桁数で扱うということを前提にします。それからと、あと言葉のお話なんですけれども、えっ、ー、と、この多精度演算っていうのが、あの、もともと英語では、マルチプスルプレッシャーアリフティックっていうふうに、 いうので、そのマルチプルっていうのは、まあ、たくさんですね。で、プレシチョンが精度っていうことで、まあ、多精度演算というふうに言葉で書いたんですけれども、実際の日本語のですね、コンピューターサイエンスの文献をいろいろ見ていますと、あの、多精度って呼んでいるものはほとんどなさそうです。で逆に、その多倍調というふうに、あの、呼ばれる、多倍調演算というふうに呼ばれることがよくあるようですので、で今後は主にその多倍調演算というふうに呼ぶことにします。 で、この多倍長というのがそのな、どういう由来で多倍長という名前になっているかは、ちょっとまたこの後で、機会がありましたら紹介したいと思いますで。それから、あとこの多精度演算のその他の呼び方としましては、え例えばその任意精度演算といった呼び方もあります。こちらはあの英語で言うと、アービトラリープレスチョンアリティックですね。えっと、アービトラリーというのは勝手なとか任意のっていうそういう意味がありますけれども、そのアービトラリーというのを取ったその任意精度演算という呼び方もあります。 で、まあ、あの文献をいろいろ見てみますと、いくつか異なる呼び方があるので、まあ、あ, のあまり戸惑わなくてよろしいかと思います。えー、ということで、そうするとその整数や有利数をです、ね、必要な桁数だけ取って計算するということになりますと、その計算機には普通その、計算というのはワード単位でその整数を演算を行ったりしますから、じゃ1ワードに あの収まりきれない大きな数の演算をどういうふうにやればいいだろうかっていう問題にまずぶち当たるわけですね。で、ここから先はあの、まあ、例として1ワードを電卓1個で表すこととします。まあ、あの電卓1個っていうのは、あの例えばこれはあの僕の家で実際に使っている電卓なんですけれども、普通の電卓だと、例えば10進8桁の窓があってですね、そうすると大体その10進8桁の範囲で加減乗除算ができると。 ような形になって、えー、まあ小数も含めてですね、あの、小数は駆動小数点なんですが、まあここではその整数の演算だけ考えると、まあ8桁まで整数の演算ができるということで、まあある意味その、この8桁というあのワードっていうのは単位で計算を行っていると思えるわけです。そうすると、じゃあ例えば電卓に置き換えるとですね、この電卓でそのたくさんの桁の数の演算を使いたかったらどうすればいいでしょうかっていうことを考える話にもなるわけですね。 一応ここではその電卓は同じものを何個でも使ってよいと。まあ有限項です。まあだいたい有限項でしょうけど、有限項っていうことにしておきましょう。でそうすると、まあ素朴に出てくるアイデアとしては、その必要な桁数の分だけ電卓を並べて計算すればいいんじゃないかというふうになります。えっ、ー、と、まあ実際に我が家にこの電卓が5個あるわけではないんですけれども、あの、まあ画像を呼吸すればあのいくらでも増やせますからあの、画像だけは増やせるという形で、例えばこの 八桁、受信8桁のですね、電卓を5個並べれば、五個並べてですね、で、まあ、あの、上位桁、えっと、左から順番に上位桁から、こう、桁を割り当てていけば、そういうとすると 5, 5個の電卓、8桁かける5個の電卓を並べて計算すれば、まあ、40桁まで、その整数を扱うことができるだろうと、いうふうに思えるわけですね。で、えっと、実は、その、計算機の多倍長演算というのも同じ、 考え方であの行いますえすなわち、えー、この電卓一個っていうのが、まあ一ワードの演算だと思ってですね。えー、例えば、えっ、ー、と、一ワードを、えー、まあ、一ワード一ワード何ビット、N ビットとかっていう形のあの CPU に対して、えー、それを、まあ、何ワード、N、何ワードか並べてあの計算するっていうことになると、まあこういう形で、そのワいくつかのワードをですね、並べて あの大きい数扱うということになるわけです。で、で、次に、そうすると、あの、えっ、ー、と、考えなければならないのが、この多倍長演算をですね、計算機上でどうやって実現しましょうかということになるわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、この後もちょっと扱いますけれども、その計算機の、こう、で計算扱う、計算をさせたりする上で考えなければならないのが、 まあ、一つはデータの表現ですねその実際に扱う数をあの計算機ではメモリに蓄えますからそのメモリでどう表現するかもう一つはその 演, 演算の手順ですね、まあ、これがアルゴリズムと呼ばれるものなんですけれどもどのような手順で演算をその、えー、と表現されたデータに対して演算を行うことでその多倍長の数の加減上場を実現できるかと。 ということになるわけです。ですので、このデータの表現と演算の手順っていうのを、まあ、考えていく必要があります。ここからはその2つについてですね、えー、と見ていきまったいと思います。えー、とまず、そのデータの表現なんですが、えー、とまずあの、今使いたいその大きな数値を A としまして、で、まあ、その A という数値は、あの1ワードには収まりきれない大きな数なので、えーと 何ワードかの、あのー、複数個のワードの数を使って表すことにしたいと思います。で、この時に、この a を表すワード数というのを k と置きます。ですので、この a という数値を k ワードのメモリを使って表すことにしましょう。でそして、この a を表す各ワードというのを、この a0 から a の k-1 というこ n ワード、あ、k ワード分ですね。k ワード分で表してみます。 で、えっと、この時に、この、a0 から a の k-1 という各ワードの使い方なんですけれども、こちらのスライドにありますように、えっと、a0 を一番右側に並べて、以下、あの、順序に左側に並べていくという形で、と、これは先ほどの電卓を並べた時のように、この a0 が一番下の桁を表せですね。 で、a の k-1 が一番上の桁を表す。ということで、えっと、一応これを数式で書くと、うーんとこの a というのが、この ai、これは各ワードの値ですね。この ai、各ワードの値に2の ni 乗をかけたものの和を取るという形で表すことができます。ちなみにここの n っていうのは、あの1ワードの大きさとしまして、え、です、を表すことにします。まあ、これビット数ですね。で、この、このような形で、その、 えー、と長さ k ワードの整数をですね、a0 から a の k-1 という稽古のワードで表した数の表現のことを、以下は、以下ではこのような形で書きます。a イコール、a0、a1 から a の k-1 と並べて、この大括弧で書くれた数ですねで。こういう形で、この a という数を表現することにします。まず、この各ワードを使って、 この A という多倍調数をこうやって表現するということを押さえておいてください。で、次に、このですね、A の0から A の K マイナス1の各ワードの情報をどのような形でメモリに格納するかということについて考えます。で、えー、と一応この、今回はですね、こういう形であのメモリに格納するということを考えるんですけれども、まず最初、一番下のメモリのアドレスに、この K ですね、 えー、とこのワードの長さである k っていう整数を入れておくと。でそれから、以下あい以下というか上ですね、この上に行くに従って、a0 から a の k-1 の, の実際に数の情報が入ったワードをこう格納していくという形で、えー、とメモリーにあの情報を格納していくことにしますで。ここで注意していただきたいのは、 数の情報である A0 から A の K-1 に加えて、この A の長さですね、の K という値を含めてメモリに格納しておくということに注意しておいてください。えー、さて、えー、このようにして、その A という多倍長数をメモリに格納する際にですね、二、まあ、進表記する際に、えー、と何ワード必要かということについてちょっと考えておきます。えー、とまず最初に、この、 整数 A をですね、この二進表記した際のビット帳っていうのを考えますと、えー、とこれはですね、あのログの A プラス1の、えー、とシーリング関数ということになりまして、えー、とこの LG のログはですねあの、このテキストの記号にもあったかと思いますけれども、2を定とする対数ですので注意しておいてください。 で、この a プラス1という整数の2を定、OK、とする対数ですね。をまず取って、で、その、この、両脇のこ、こう、こういうカッコみたいなやつですね。これはあの、シーリング関数といって、えっ、ー、と、この中身の数以上の最小の整数を取ると。まあ、言ってみれば、あの、なんか実数がここにあったら、その、すぐ上の整数を取るっていう意味で、シーリングって天井っていう意味ですから、 からそうすると、まず A を二進表記したときのビット長というのはこのようにあの表されますので、で今、それに対してですね、あのワード数を調べたいですから、えー、とこの1ワードが N ビットで与えられていますので、そうすると、この A を二進表記するのに必要なワード数というのは、このログの A プラス1を N で割って、そのシーディングを取った値ということになります。 というか、この値をですね、えっ、ー、と、A の長さと呼びまして、これ、連 A というふうに表すことにします。まず、ここまでいいでしょうか。と当てられた A をですね、二進表記するのに、えっ、ー、と、必要なワード数がを、あの、求めまして、それを A の長さと定義したと。連 A というふうに書きますということですね。で、さらに、えー、先ほどの、この、えっ、ー、と、A のメモリへの格納方法を見るとですね、 この A の長さ K をの情報を格納するワードがあの一ワード必要になります。ここれも注意はね。ということで以上を合わせると、うんとこの A を二進表記するのに必要なワード数というのはこの A の長さ連 K 連 N ス A プラス一ワードが必要であるという結論になります。 えー、ということで一応その A を二進表記するために必要なワード数というところまで出てきました。